山下先輩のとった動物みんな荒ぶってるそんなことないよほらあ<笑>このコアラよく寝てるで起きたとき対向いてる照れてんだよねだから言ったんだ次回第12話突然ごめん」お楽しみに